ブラックとか童話に関係する不正や犯罪を告発すると決まってねこういう人が出てきます悪いことをやってるのは一部の人だとでほとんどのブラックの住民は真面目に暮らしていると一部の悪いことを全体のように言うなと、えー、さらにはそのブラックの人は未だに差別で苦しんでる人たちがまだいるんだっていうことを言われるんだけどもこれはねおかしいしね論点ずらしだと思うんですねおかしいところはね3つあります。 例えば悪いことをやってる本人や渦、まあ、中にいる団体の関係者が、まあ、そういう言い訳をしたら、まあ、世間的にはそもそもねあの反省してないっていうふうに見られるでしょうね。だってその真面目な人がいようとお前のやってる不正には何の関係もないわけですから、まあ、まずそれが1点ですね。で2つ目は一部っていうのがじゃあどこまでを指すんだっていうところですね。さすすがににに全体広広げげるっていうのは確かに広げぎなんだけども例えば 森山さんの関わった解放まあ元解放同盟の支部長に関わった関西電力の不正な金銭の受け渡し問題ですねあれなんかはもう関西電力が組織として関わってるわけですでさらには津市の自治会長事件なんかはもう市役所の人が何百人と関わってるわけですこれって一部っていうふうに言っていいんですかっていうことになりますよねそして同和団体の関係だと岐阜県連の 殺人未遂でそのことからいろいろ明らかになったいろんな不正これなんかもう県連のね委員長で幹部クラスが関わってるわけでで自由童和会だったらあの熱海の土石流あれも神奈川県の本部長が関わってる。さらにはあの伊賀市の 松岡勝美 の, あ, の領ですよ、ね、あれも松岡さんは県連のトップだし解放同盟の中央の幹部でもあるわけでしょ。で幹部クラスがやってるのをこれ一部っていいのかと、ね、ある程度の大きな組織がもう組織ぐるみでやってるっていうことになるわけだからまあさすがにブラックミン全体とまでは言えないけど一部って言っていいのかっていうのは相当疑問がありますよね。3つ目は いいやいや個人の人格を問題にしてるんじゃなくて司法だだとととかか行政とかその世の中の世中制度を問題にしててるんだっていうことです例えば不正や犯罪をやって責任を問われない人でさらにはですねじゃあその人がおかしなことをやってるとでみんなが知ってることだからその人おかしいよっていうことをね個人名指ししていったら人格権侵害だプライバシー侵害だって言って逆にその人にお金を払わないといけないみたいなそういう扱いをされてる人が世の中にいたらどうしますか 関わりたくないですよね。で、もっと分かりやすい言い方をすると、例えば人を殺しても責任問われないような人がいたら、そういう人たちには関わりたくないわけです。で、それはその人の人格はいくら良くてもですね。こう世の中の制度として、そういう特殊な扱いをしてしてれば怖いわけです。やっぱり関係するのがだから、その人たちがいかに良くてもそのね。人格的に問題なくても。 やっぱり世の中の扱いがそうだから近づきたくないっていうことはあるわけです。だからそういうことを是正 し, 是正していこうっていう話をしてるのに、それがあたかも個人のね人格を批判してるかのようにこう論点がすり替えられるっていうことがあるわけです。だから皆さんね、その悪いことをやってるのは一部の人だっていう弁解には注意した方がいいと思います。